岸田県秋田市からまりました今井文文と申します、えー、秋田にコーチの歌声に落ち上げようと活動 14, 14年目を迎えておりますそして今年のテーマは天才から令和へと変わる今が旬のテーマ曲名、えー、はよいやよいやでございます曲の歌たのところによいやよりやと令和令和という格好が出てきますのでぜひ、えー、皆さん一緒に応援よろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 今ますはいタイガーマンスのまずは照い介です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 喜びは勝ち合いながらこれからの明日の離れよう旅人も」 しまし た, たくさんの踊り子たちが一緒に踊っていただきました皆さん、踊り子の皆さん後ろ向いてくださいこんなにたくさんの踊り子が踊っていただきましたありがとうございますそして、よかったよという方はぜひ、まみもとと、ね、踊り子の皆さんにシールを貼ってくださいよろしくお願いしますはい秋田では、ね、6月、ヤンドザキトまり開催していますけれどもえチーム上げの方は来週、東京の調布の方で踊ってまいります先生、ごちごこちらも応援よろしくお願いいたしますでは最後挨拶しましょうありがとうございましたありがとうございました 一緒に踊ってくださましありがとうございますチームの挙げ物の皆さんどうもありがとうございました、えー、私